皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月30日、超 DQ10TV の視聴特典をまとめて受け取っておきました。このペアメタル招待券10個というのが、例の設定ミスだったやつですね。ありがたく受け取りました。バージョン 6.4 になったら、速攻で特急メタル招待券に変換しようと思います。 てなわけで、あと2日です。メレアーデさんの活躍が楽しみで仕方ありません。バレンタインイベントのタイミングもバッチリなので、メレアーデさんがアストルティアクイーンになる最後のチャンスな気がしています。そんな期待をしつつ、黄色の常連金石実装に備えて、学園で仕込み作業をしていたのでした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。